それでは発表時間は三十分となります。皆さん拍手でお迎えください。はい、えー、っと、初めての量子コンピューターということでですね。あの、皆さん量子コンピューターってどのぐらいご存知でしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。量子コンピューター完全に理解したっていう人。いないですね。 よかった。あの、玄人向けではないので、逆にいたら、なんか全然面白くない話してしまいますので。量子コンピューター、ちょっと知っているって人います。おちょっといますね。量子コンピューター、名前だけは聞いたことあるなって人いますか。あ、それを圧倒的に多 い, いですね。量子コンピューター、初めて聞いたって人います。それはいないということで、えっ、ー、と。そうですね。あの、量子コンピューター、あの、名前だけは聞いたことあるぐらいの人に向けて、今回、あの、量子コンピューターとは何なのか。また、あの。 損とどういう関係があるのか、そういう話をできたらと思います。早速です、ね、自己紹介させてください。えー、と私は、えー、と IBM の東京基礎研究所というところであの研究開発をやっております。IBMQuantum という量子コンピューターの部署にいます。えー、と KISKIT というのが、えー、と IBM が、えー、と主にやっている、えー、とオープンソースのソフトウェアなんですけれども、そのコアディベロッパーでもあります。でまた KISKIT のアドボケートでもあります。また、えーと まあ、趣味ですけどビールとか料理とかがコーヒーが好きです。で、えー、と旅行ですね、あんまりコロナになってから行けてないんですけれども、まあ、こうやってオンあの現地でカンファレンスできるようになってきたので、またいろいろ行けたらなというふうには思います。で、えー、と現地のカンファレンスが3年ぶりということで、ちょっとトークがうまくできるか不安なんですけど、あのよろしくお願いします。では早速、目次を見ていきましょう。えー、と, そ、えーと でまず、量子コンピューターとはそもそも何か、えー、ソフトウェアはどんなのがあるのか、でその応用はどんなのがあるのかというのをまず簡単に、えー、量子コンピューターの紹介としてお話ししたいと思います。で、えー、その後キ KISKIT というさっき の, あのオープンソースのソフトウェアです、ね、を使った量子コンピューターのデモを見ていきたいと思います。で、最後 KISKIT、まあ、アドボケイトというアドボケイトプログラムがあるので、それとその CAMP と言われている KISKIT アドボケイトメンターシッププログラムていうのを見ていと 今年のえっと春にややりましたので、まあ、それについてご紹介できたらなと思います。では早速ですけれども、今年のノーベル物理学賞2022は何だったかご存知でしょうか。多分多くの人は日本人が受賞しませんでしたというニュースしか見ていないと思いますが、えっ、ー、と今年のノーベル賞はですね、あの量子界隈としてはすごくあの興味深い、えー、ノーベル賞になりました。 でえー、と受賞者はアスペクラウザーザイリンガーの3人なんですけども、えー、と彼らは何をやった人かっていうとあの量子もつれっていうやつのがあるよってことを、まあ、実験的に示した人たちですあとあとその理論を作ったりそれを量子情報の科学を、えー、と作っていった人たちですで量子もつれって何なのっていう話ですけどあのそもそも量子って何なのっていうところに戻るべきですね量子っっっててて何なのののいうと量子っていうとはその えっと、皆さんを作ってるようなその原子とか分子とか素粒子とかそういったミクロな物質ちっちゃい物質ですねはえと量子物理学っていう物理学にえ従っています、まあ、量子物理学によって皆さんはできているとも言えますでその量子物理学の世界ではやっぱりちっちゃい世界にはちっちゃい世界ならではのえと物理が存在するんですねでその中の現象の一つが量子もつれというやつでまあそれはえっと 大きな世界には存在しないんですけれどもちっちゃい世界ならでは、まあえー、とアスペはあの光フォトンあの光子ですね光の粒ぶでその量子もつへの存在を示したんですけれども、えーとまあ、そういうのがあるということを見ましたで、まあ、ノーベル物理学賞について話すと多分1時間以上話せてしまうので、まあ、詳しくはですね「あのクアンタム東京」っていう、えーと 団体がありまして、そこが主催する勉強会が10月の28日ですね。えっ、ー、とノーベル賞解説をするので、まあこちらをご覧いただければと思います。あの何とかの回し者ではないですけどという表現がありますけど、僕はあのクアンタム東京の回し者ではありますので、あの回し者です。<笑>はい。あ、ただ今回しゃべあのこの時しゃべるのはあの私の同僚になりますので、あのはい、すごい面白い感じで話してくれると思います。 でえー、とそんな量子モツールを使ったコンピューターが量子コンピューターなわけです。でえー、と量子コンピューターとはそもそも何かを、えー、と話す前に、そもそもコンピューター、この Mac とかですね、コンピューターとはそもそも何なのかをかあの思い出してみましょう。コンピューターってビットを、えー、と情報処理の単位として使ってます。つまり0か1、まあ、ブーリアンですけど、0か1の、えー、とデータを、えー、こういっぱい並べてですね、それを。えーと 操作ししてて計算しているわけですあのウェブもそうですしあの画像処理とか、まあ、機械学習もそうです全ては0と1からなりますで、えー、と0と1があるだけじゃダメでそれを、まあ、当然操作しないといけないわけですねでその操作を並べているのが、まあえー、と古典論理回路っていうのになります、まあ、アンド操作であったりとか、えー、と XOR 操作であるというのがここに書かれていますでこういった操作をいろいろすることによって計算するというのが、まあえー、と普通のコンピューターでした じゃあ量子コンピューターってどうなのかっていうとこのビットの代わりに量子ビットというものを使いますで、えー、と量子ビットっていうのはもちろん古典のビットと同じくこの0と1っていうのはあるんですけれども、えー、0と1の間みたいな状態を取ることができます、えー、とつまり、えー、と量子ビットから、えー、とで量子ビットこうい う, ふう、えー、と状態の えー、と絵を描いてみますとこういうい球体になりますでこの球体の中の、えー、とどっかの点をで取ることができるそれが量子ビットというやつです。で、えー、と量子ビットこう何て言うんだろう無限の自由度というかあのいろんな座標ですね球体の座標をいろんな方向であの状態を指定することができるのですごい無限の自由度があるように思うかもしれないですけれども、えー、と量子ビットの情報を直接読み出すことは実はできないんですね。 でこの赤い右側の量子回路というやつ の, あの赤い箱が見えると思いますけどこの赤い箱が、えー、と測定といわれている操作になりますで測定というのをやると何が起こるかというと量子ビットから古典ビットへの変換が行われますつまりこういう球体の状態だったやつが0、まあ、または1にどっちかになりますで、えー、と0か1にこう最後変換することによって古典コンピューターでも扱えるような形式に持っていきます であのその中間であの量子ビットをこういろんなさっきとアンドとか、えー、と XOR が古典にあったのように、えー、と量子ビットにもいろんな操作がありますこの絵だ と,、えー、と左から右へこう流れていくんですけれども白丸と青丸があるやつがあったり青い四角で H って書いてあるやつがあります で一つの、えー、と量子ゲートの、えー、と H とかですよ、やつはこの左側の量子ビットをくるって回転させるようなものになってます。で、どんな、えー、と回転のさせ方をするのか、えーと、回転の軸はどこか、何度回すのかみたいな、そういう情報が、まあ、入ってますね。で、えーと、もう一個の白丸と青丸のやつですね。このやつは、えー、と C ノットっていう、まあ、操作さんですこんあの制御ノットって言われてるやつなんですけど、 上の白い方が0の時はえっ、ー、は、下の方には何もしない。上の、えー、と白い方が1の時は、白い方のビットが1の時は、青い方の、えー、とビットを反転させるというような、えー、と操作になっています。まあ、こういうようなそのいろんな操作をですね、古典は、なんで o r XOR、まあ、それぐらい、あのまあ、そんな種類はないですけど、量子ビットは自由度でかいので、いろんな操作があります。で、このいろんな操作を組み合わせて、えー、計算を行います。 で量子コンピューターってどういうものかというと、まあ、いろんな、えー、と実装方法はあるんですけれども、まあ、例えば一つは、えー、と超伝導の量子コンピューターというものがありますで、えー、と右のこの絵が量子コンピューターで、まあ割とでかいですでなんでこのでかいこの円筒みたいな筒は何なのかという と,、えー、と冷凍機ですね 超電動ってあのリニアモーターーとかにも使われてますけど、まあ、冷やさないといけないんでその冷やすための冷凍機があります。で実は量子コンピューターのチップはそんなに大きくはないんですね。その中に入っているちっちゃなチップを、えー、と使っています。で、えーとまあ、言いたいのは量子コンピューターはでかいんですよ。だからあのパソコンみたいに持ち歩けることは決してないんです。なのでやっぱりそのクラウドとかスーパーコンピューターみたいな形であの皆さんのこのパソコンから なんかこんな、えー、量子計算してくださいってジョブを投げてでそのジョブを受け取って量子コンピューターで処理してその結果を返すみたいな感じの、えー、とワークフローになります。で量子コンピュータ、えーと無料のものも、えー、とありますし有料のものもありますが、まあ、量子コンピューター使うのって結構、まあ、コストが高かったりはします。まあ、お金のの意味のようなコスストが高いケースもありますしあの 無料のものであってもやっぱり、えー、といっぱいジョブが並んでいてあの待ち時間が長かったりするケースがありますなので、えー、とかみんな量子コンピューターに投げていろいろ実験したりしてるのかっていうとあのそういうことではなくて、まあ、シミュレーターを使うこともありますでシミュレーターというのは、まあ、量子コンピューター の, あの挙動をシミュレートするものですねで、まあ、いろんな形で、えー、とジョブを投げたり しています量子コンピューターはそういうものですと。で、あれあいけた。はいで。じゃあ、量子コンピューター、まあ、なんとなくよく分からんものですけども、イメージがついたところで、ソフトウェア、どんなのがあるか見ていきましょう、はい。さっき紹介したキスキットもそうですが、えーと、いろんな会社、いろんなものを出しています。 1、えー、番目は KISS キ, キットですけど2番目、サークですね、えー、とこれはグ、えーグルさんが出している量子コンピューターのソフトウェアです。で、えっ、ー、とワン u ムディレベロップメントキット q d k というやつは、えー、とリポジトリの URL を見ても分かるようにマイクロソフトさんが出しているやつですね。 でペニーレーンというのもあったり、Q ラックスというのが、えー、と日本のスタートアップであるクナシスという会社が出している高速なシミュレーターです。であのはい、シミュレーターなので、やっぱりあの速さを求められるので C プラプラであの裏側は書かれていたりしますが、まあ、Python の API は持っています。あとあの最近の言語でジュリアがあったりとか、あと k i p p っというあのハスケルを使ったものはあったりします。で、t e n s o r f l o ンサーフロッはまた Google に戻ってきますが、えーと テンサーフローと連携するような量子機械学習向けのライブラリもあったりします。で、えー、とこう見てみますとやっぱり Python が多いですね。Python、やっぱりあの機械学習で多分 Python が使われている理由に近いと思うんですけど Python の, あのライブラリを提供してその研究者、開発者はこうあの Python から量子コンピューターを利用するっていうケースが多そうです。で、えーと キスキットは C++ とラストがほかに入ってますけど C++ は、まあ、あとシミュレーター用の高速化のシミュレーター用に使われています。でラストは、えー、とちょっと前から入ったんですけれども、えー、と計算が、えー、と重いところにラストで高速化するみたいなのが入ってたりします。はいまあ、ここで見てもらいたいのは Python 使ってるのは割と多いなっていうことです。 じゃあえー、と量子コンピューータ応用を見ていきましょうここまで来たところでなんか球体を操作できることは分かったけど量子コンピューターって何に使えるんって思った人多いでしょう。はい、量子コンピューターって何に使えるんっていうのを、えー、述べていきますけど、まあえー、とまず率直に言うと量子コンピューターまだまだあの黎明期ですあの。普通のコンピューターで言うとパンチカードを使って計算してたりとか、えー、となんだっけ。 あ真空管使って計算してたりとか、まあ、そういった時代に近い存在ですなのであの今日明日な何か の, あのアプリに使えますよみたいな段階ではまだまだそういう段階ではないんですただ、えー、と量子コンピューターこんな領域に使えそうだなみたいな形で、まあ、いろんな領域に対してあの使えそうだな使えるかなどうかなっていうことで、まあ、研究してみたり研究してみたり 開発しててみたたりりそういっっことをやっておりますあの IBM に限らず Google さんとかマイクロソフトさんアマゾンさんとかまあいろんな会社がこう投資してると思いますけれどもそれは、えー、と何に使えるのかを知りたいでそれを使えるところを把握していち早くこうあの取っていきたいっていうのを狙っているんだと思いますで、えー、とそういう意味では研究者がなんとあの使えそうだなって考えてる領域がこちらです えー、量子系のシシミュレーションですねあのさっき言ったようにその原子とか物理とかそういったちっちゃいミクロな世界っていうやつは、えー、量子物理学によってあのその法則が書かれてるわけですね。でその量子物理学で書かれたシステムをシミュレートするにはやっぱり同じく量子で動作する量子コンピューターが向いているだろうと考えられています。 でえー、と量子科学とか材料科学、また高エネルギー物理学、あのセルンみたいなその円形の加速器であの粒子ぶつけてるやつ、ああいうのの、えー、とシミュレーションに使えるんじゃないかとか、AI、機械学習の分野では、まあ、いろいろ量子で、えー、とやることができるんじゃないかとか、っとえー、と最適化モンテカロの分野でもいろいろある考えられています。 ですいません一部英語と言ってたの、この引用部分だったりするんですけど、えーと、ファインマンという偉、えー、い、すごい物理学者はこう言いましたと、えー、量子自然をシミュ、自然っていうのは、まあ、あの量子物理学あの、古典じゃないと、量子物理学で書かれているんだと、だから、えーと、自然をシミュレートしたかったら、古典コンピューターでシミュレートするんじゃなくて、まあ、量子コンピューターでシミュレートするのがいいだろうということを言っています。 でやっぱりそれはそうでいろいろ理論的な裏付けはあるんですけども、えー、と量子コンピューターの応用としては自然のシシミュレーション自然科学のシミュレーションというのがいいだろうというのがあります。でエネルギーのの期待値の計算 えー、となんか こ, うこれは、えー、カフェインか、カフェインの分子ですけれども、えー、とそのエネルギーの期待値計算をしたりとか、あと時間発展ですね、その時間が過ぎていくと、こうどういうふうに、えー、と分子とか原子の状態が変化していくのかっていうのをシミュレーションするのに向いているだろうというふうに思われています。で、最適化ですと、えー、と巡回セールスマン問題とか、最大カット問題といった問題を解くことはできます。 ここで注意したいのは、えーとまあ、ちょっとごめんなさい、専門的な言葉になってしまうかもしれないですけど、巡回セールスマン問題のような NP 完全と言われているあの、要するにコンピューターでめっちゃ難しいクラスの、えー、と問題を、えー、と厳密に多項式時間で解ける、量子コンピューターで解けるって思っている人は、えー、といませんあ、普通はいません。やっぱり量子コンピューターでも、あのこの古典 の, あの普通のコンピューターで難しいやつは難しいん そううだろうとつまり解けなさそうだっていうのが、まあ、いろんな証拠が積み重なってきています、まあ、そんな中でもその厳密じゃなくても近似会が得られるあのやってみたりとか、えー、しているという状況ですで循環セールスマン問題でしたらそのコスト関数ですねそのセールスマンが、えー、と各都市を移動していってその、えー、と移動の距離を最小にしたいんですねあんまいろんなとこ行くの面倒くさいので あの移動距離を最小にするにはどうしたらいいのかっていうのが、えー、巡回セールスマン問題なんですけれどもコスト関数というのはこの期待値って言われるもので表されていますまあ期待値一つのキーワードになりますのでなんかよく分からんけど期待値っていうので表されるんだなって思っておいてくださいでえっ、ー、と量子コンピューターの機械学習まあちょっとかけ足にしまったニューラルネットまあいろんなあのニューラルネットワーク K-Means カーネル法サポートベクターマシンギャンみたいなのあります えー、に量子ががついたものがありますそれな ん, かなんか知ってるのに量子ついてんなみたいな感じですねまあこれもいろいろ調べられていると思いますで金融系統ですとポートフォリオ最適化とかヨートピアンコールオプションの計算に使えるぞっていうような研究がありますはいまあでもあの明日じゃああの 金融の業務やってるから、ポートフォリオ最適化に使ってみようかってなると、さすがにその実用的に使えるほどのもんではないですね、まだまだその量子コンピューター、ビット数もそんなにないですし、具体的に言うと量子ビットが、えー、と数十か100ぐらい、IBM でも127量子ビットが今出しているのが最大なので、それだけしかないです。皆さん、メモリが何何4ギガのコンピューターとかを会社でから配られたら、ちょっと嫌ですよね。 それってギガなんですよ。桁ギガしかもバイトなんですよ。こっちビットですね。100ビットです。全然違うんです。量あの使えるのが全然違います。またえっ、ー、とノイズも割と多いです。あただえっ、ー、ともう一個言いたいのは100量子、えー、ビットのやつがえっ、ー、とまあノイズなくしにちゃんと動くんであればえっ、ー、と古典のコンピューターで例えばスパコンを使ってもシミュレートはできません。50ぐらいでできなくなってきます。 ぐらい、えー、と量子コンピュータのは、まあえーは複雑なものです。で、キスキットというライブラリのデモを見ていきましょう。あと10分ぐらいですかね。こうやって切り替えうまくいくのかな。ドン。おっ、だめか。お落オチのスライドにいっちゃった。はい 量子回路っていうのをさっきそのなんかえと操作を表したものって言ってたやつですねを見ていきましょうちょっとちっちゃくですかねちっちゃかったらよくないかもしどうしても見にくかったら YouTube で見てくださいごめんなさいえっ、ー、とあでかくできるかこうしたらいいんだえっ、ー、とキスキットクアンタムサーキットですねはいえっ、ー、と という感じでまあ普通に Python のコーフにインポートします。で、クアンタムサーキットというオブジェクトを作ります。で、3と3を渡しています。この3は量子ビット、えー、と先の方が量子ビットの数、あとの方が古典ビットの数です。まあ、ここは3量子ビットで、3古典ビットのやつをえと作っています。で、えー、とサーキット H0 って書いてます。これは H という名前のゲートを0番目の量子ビットに作用させるという意味です。 まあ、あの出来上がったその回路図を見ていただければ分かるかもしれないですけど、その0のところに H ってついてますね、これを指定してます。で、サーキット CX っていうので、えー、っと制御ノートですね、えーっと、さっきの、えー、っとちっちゃい丸の方がが0だったら何もしない、1だったら、えー、っと下のプラスがついてる方を反転させるみたいなやつですを、0、1と1、2番に対してこう作用させましょうっていう感じに書いてます。 で最後にメジャーですねあの測定するつまり量子、えー、ビットから古典ビットに変換するっていうのがのあります、えー、最後変換しないと古典 コ, コンピューターでは使えませんとで、えー、とこのカウンタムサーキットオブジェクトにはドローというメソッドが生えています、えーまあ、この通りですねドローしてくれます絵を描いてくれますで、まあ、アウトプットオプションはいろいろあるんですけど MPL っていうマットプロットリブを使ったドローアーが実はあってマットプロットリブをこんな風に使うのはなかなか 斬新な使い方かもしれないですけど、はいえーと、マットプロットリブのドロワーがあります、まあ。こんな感じで表示してくれますと。で、よいしょ。そうか。切り替え、すみません、切り替えが。で、次、サンプラープリミティブっていうのを見ていきます。えー、プリミティブですね。 プリミティブっていうのをなんか聞いてみるとちょっと耳慣れないことかもしれないし人によってはプリミティブ型っていうのとかあるのでそのなんとなくそのイメージあるかもしれないですねプリミティブ型っていうのはその言語によってまあ多分 Python だとプリミティブ型って言い方しないで組み込み型っていうかもしれないですけど 違うかもしれないですけどプリミティブ型っていう方からそのさらに複雑な型を作り上げていくみたいなイメージがあると思います。でプリミティブってここでの意味合いは量子アルゴリズムの計算の単位です。まあえー、と最低限のサブルーチみたいなやつです。で、えー、と量子アルゴリズムっていうのはまあ複雑なものですけどこのプリミティブってやつから組み上げられていきます。 でまあ、プリミティブいろんな実装がありまして、Python を用いたシミュレーターがあったり、えー、バックエンド、まあ、例えば実機とかいうのバックエンドって言ってますでその、えーと実で、実機などを使ったプリミティブがあったり、あと C++ を使ったシミュレーターである Air のプリミティブがあったり、えー、ランタイムサーバーですね、これちょっと複雑ですけど、実機に投げる前に、えー、とこのコンピューターから直接実機に行ってもいいんですけれども、1段間 い, いサーバーを挟むことがあります。 何で挟むかっていうとあのより複雑な処理とかをするために間があると便利だかです。であの例えば、えー、さっき言ったようにノイズがあってそのエラーが多い量子コンピューターをなるべくエラーを緩和させて使いたいとかいうときにランタイムサーバーのエラーを緩和する機能とかを使うと、まあ、あのエラーを抑えることができます。で、えー、とこれら同じインターフェースで使うことができますと。で現在プリミティブはサンプラーとエスティメーターの2種類があります。 で, ではサンプラーのプリミティブを見ていきましょうでサンプラーのプリミティブって言ってるのは何かというとこの量子回路というやつを確率分布に変換するやつですなんで確率分布出てくるのかと思うと思いますが、えー、と量子回路っていうやつ最後この測定をすると0か1になるということを言いましたつまり0か1 の, そのビットストリングになるんですね ただ、えーとあの、量子ビットって0と1の間の状態を取ることができるせいで、実行するたびに、えー、結果が変わります。で、それを何度も何度も実行してやると、こういった確率分布が得られます。この回路だったら、本来は000と111が 50%, 50で出るような回路なんですね。ただ、まあ、あと実機がエラーがあったりするね。これはノイズモデルを使ってシミュレーションしてるやつですけど、えっ、ー、と、まあ、 こういう感じで 50%, %50、50% にはならないということは起こります、はいで。サンプラープリミティブのデモを見てみますと、まあ、すごく簡単です。サンプラーというデバイスを間違えた、サンプラーという、えー、とインスタンスを作って、えー、とランというメソッドにこうさっきのクアンタムサーキットオブジェクトを渡してやると。で、これ、フューチャーオブジェクト返すので、まあ、リザルトってやつでメソッドを呼ぶと最後、リザルトが得られます。で、えー、とプロットヒストグラムという、まあ、こういう 関数がありままししてて、まあ、いい感じにプロットしてくれますでこれは、えー、と実機じゃなくて Python を使ったシミュレーターです。まあ、Python って言っても具体的には NumPy 使ったシミュレーターです。なので、えー、とそう理想的な結果、50% で000、50% で111が出ていますね。でエスティメータープリミティブっていうのがあります。こちらは、えー、と期待値の計算を行うものです。えー 先ほど何度か期待値というのを言って い, たように言っていましたが例えば分子のエネルギーカフェイン の, この分子のエネルギーなんぼだろうとかあと最適化問題におけるコスト例えば巡回セールス問題だったらセールスマンがその回る都市の距離の、えーっと距離ですね、こういったコストを計算するのが、えー、エスティメータープリミティブというやつです。でえー、っと ちょっと簡単な例にしてしまいますけれども、ファンタムサーキット1個だけ、エスティメータープリミティブの例ですと、難しいですね1つ、X っていうのをえと使います。 でえーとまあ、適当なクアンタムサーキットというやつを作りました。で、Z っていう、えー、とこれまた、まあ、特殊なコスト関数ですね、えーとまあ。X とか Y とか Z とかあるんですけども、まあ、それを置いておきます。で、エスティメーターというのは、その期待値というやつを計算してくれるというやつです。まあ、ちょっとこれではなんのことやらと分からんと思いますので、もうちょっ と,、えー、と次の例を見てみましょう。もうちょっとだけイメージしやすくなるかもと知れません。 ダメだ切り替えが。はいで、えーと、量子アルゴリズム、今日紹介するアルゴリズム、一つだけです。バリエーショナルクアンタムアイゲンソルバー、VQE というやつです。で VQE というのはエネルギーやコスト関数を最小にする状態を求めるアルゴリズムです。まあ、さっきのコ、えーと 分子のエネルギーを最小にするその電子配置なんだろうとかえ循環性の問題スマこのらあのセールスマンの回り方どんな回り方がいいだろうというのをえと最初にするやつですで。と VQE というのはまあさっきのエスティメーターというやつを渡してあげますで暗雑というのはまあえと探索空間ですねどういう空間を探索するかというのを渡します。 でえー、とオプティマイザーは最適化をするときのオプティマイザーで、まあ、これ古典のオプティマイザーです。でえー、とこの9ビットオペレーターのって書いて2個目のところで、えー、とコンピュート ミ,、えー、ミニアンアイエンバリュ ー, ーというところで9ビットオペレーターというのを渡しています。9ビットオペレーターの作り方は、まあ、問題によってもちろんいろいろありまっ、えー、とこの辺はけあの問題、例えば、その 自然科学がやりたいんだったら自然科学のドメイン知識がないとちょっと分かりにくいところですし、まあ、最適化やりたいんだったら最適化のドメイン知識がないとやっぱちょっと分かりにくいです。で、えー、と今回は、えー、と H2 っていう水素の、えー、と分子のエネルギーを表すオペレーターを渡しています。でそののエネルギーの計算をしてみますと でこのオペレーターって言ってるやつ実はスパースオペレーターなんですね、素行列ってやつなので、まあ、あのサイパイスパースを使って解くこともできて、まあ割と近い計算結果が出ているということが分かります。さて、時間がかかないので、アドボケートの話を若干飛ばしますが、えー、とアドボケートになると、まあ、アドボケートっていうのがありまして、それになるとメンターシッププログラム、あのメンターついて、いろいろあのキスキットに貢献するみたいなことができたりします。でオペレータータのプロジェクトをいろいいいろろやってもらいましたっていう話を ていました。で、えっ、ー、ともう時間がないのでまとめます。量子コンピューターも python ですと Python めっちゃ使われてます。で、えっ、ー、と勉強しながら oss に参加する機会です。で、python としてはえっ、ー、とこれからの点も結構多いです。じゃ、python に詳しい皆さんはパイ量子コンピューターに参戦するチャンスかもしれません。で、えー、もし興味を持たれましたらえー、クアンタムチャレンジですね。えっ、ー、と来月11月に。 えー、クアンタムチャレンジっていう量子コンピューターのプログラミングコンテストが、えー、開かれる予定ですで。こちらに参加してみるとあの結構プロコンっていうと難しそうですけれどもあのがあの説明から細かく入ってますので、えー、っといろいろ、えー、っと勉強しながら参戦することができます。またキ、えー、キスキットへの参加をして 見るといいろろ質問できたりします日本語チャンネルもありますのでぜひご参加ください。まあ、さっき紹介したクアンタム東京主催の勉強会で量子コンピュータ勉強会いっぱいやっています。キスキとテキストブックっていう、えー、と実行環境も、えー、とコードを実行しながら学べるようなテキストブックもあります。で、最後いろいろ勉強したら OSS に貢献したりまたさっきのアドボケイトというやつになる と,、えー、とメンターについてもらっていろいろ えー、とオープンソース活動をすることができます。ということで、もしご興味を持たれましたら、k、ま、i、あえー、キスキットに参加するかの、私の方まで、ツイッターか Slack でなんか送ってもらえれば、あのいろいろ案内しますので、よろしくお願いします。ということで、えー、とご清聴ありがとうございました。 ご発表ありがとうございました何か質問がある方はスライドに書き込みを行ってください、えー、とたくさんの質問が来ておりまして全て取り上げることができないかもしれないので、えー、聞きたい質問があったらグッドボタンなどお願いします現在スライドにはいくつかたくさんの質問が上がっているんですけどいいねがグッドボタン多い順に取り上げたいと思いますまず質問としてどのような計算確保 手法計算量だと量子コンピューターに見合う、えーまあ、かっこわざわざ使う価値があるんでしょうかと流体計算などはどうでしょうかと、うん、ありますがいいいかかががでしょううはい、ありがとうございます、えー、っと何に使えるのか量子コンピューター使う価値があるのかというのもそれこそまさにあの我々が研究しているようなものなんですけれども。 先ほど質問あった流体計算でありましたら流体計算で量子コンピューター使ってみましたっていう研究もありますしえありますのでいろいろそうですね流体計算においてはどれぐらい使えるのかっていうのを調べられたりしていますで元であの流体計算の差分方程式を解くとかでしたら実はもともとポリでできたりするケースがあると思いますがその場合は な, ん か, なかなかスピードアップは 見込めないかもしれませんが、ポリノミアルでスピードアップするから、ラフな設計に使おうかなみたいなふうに考えている方もいると思いまますすはいいありがとうございます続いて、将来、量子コンピューターを使うユーザー目線としては、従来のコンピューターが計算に時間をかけていた関数が量子コンピューターを使うと効率よく終わるようになると。 思っておけば良いのでしょうか 現, そう 現, 状のあ現状のクーダーを使った GPU プログラミングのように特定分野の計算を高速に行える存在をイメージしていますま さ, しくあまさしくそうで量子コンピューターは何でも速くするということは決してなくて特定の、えー、と分野におけるハードウェアアクセラレーターみたいな、はい、GPU みたいな存在になると思っていますで、えー、そうですねま あ, あの量子コンピューターって何か 平たくりとすごいでかい行列をなんか計算してくれるやつなんですね。ですごいでかい行列を計算するんですがすべてのエレメン行列要素に対してアクセスすることはできないので測定時になんかいい感じの問題の対称性があったりしてそのいい感じに情報が取れる問題に限って高速化できるみたいなそんな性質があります。ありがとうございいます続いて 量子コンピューターのメモリを増やすには具体的にどのような手順や技術などが必要なのでしょうか、うんうんうん、ありますがいかがでしょうかなるほど量子コンピューターのメモリを増やすにはもちろん量子ビット数増やすことあの研究開発みんな頑張っているところではありますで、えー、と今回飛ばしたスライドで あの開発ロードマップっていうのが IBM のロードマップがありましてえっと今2022年ここですねで今はこれできたやつはこの緑マークついてるんですけど127量子ビットのデバイスができていますでそれを増やしていて今年の目標は433量子ビットのデバイスを出すとすでまあそのままこうその次の年1000を超えてますねを出そうとしてますけれども まあ、単純に一つのチップをでかくしていくというアプローチはもちろんありますがそうじゃなくてこの下の方を見てみるとあのちっちゃいチップ、えー、と133量子ビットのチップがこういくつか並んでいる絵があります、ここいつですねこのヘロンというであのちっちゃいチップをいっぱい並べて接続して使っていこうそうしたらその量子ビットの数は増えるよねというそういうようなアプローチもいろいろ考えられていますなので量子ビットのの増やし方といいいいうのはろろろ考えられているところであります。 なるほどありがとうございますたくさんの質問いただいておりまして、はい、続いて、えー、量子コンピューターが得意な問題は確率が絡むもので、計算結果は取りうる状態の確率分布だと思っていたのですが、巡回セールスマン問題の計算結果はどのような表現となるのでしょうかかとありますいかがでしょうか。 そうですねえー、と確率分布があったときにそれに対してそのビットストリングごとにその確率があるわけですね。その確率分布、まあ、確率の絵を出しておく か, これか確率分布があったその、えー、ときにこの000とか001とかそれに関してそれぞれえと重みを持って足し合わせたものというのが期待値というやつなんですね。でえー、と巡回セールス問題の場合は えー、と同じくで、その確率分布が、えー、と歩き方です、ね、を表現していて、その歩き方に対して、年ごと の, その移動、都市間の移動距離を重みにして、その足し合わせて、えーと、期待値っていう値を計算する、で期待値っていう値をちっちゃくするような歩き方ってどんな歩き方なのっていうのを考えるというのが、えー、さっきの巡回セールスもまあ問題に対応しています。 はいご回答ありがとうございますもう一つか二つか時間まで取り上げたいと思います、はい、ノイズをゼロにすることはそもそも可能なのでしょう か, かっこ ギ, ンギンギンに冷やしてシールドするそうですねなんかいろんな研究あってそうですね、えー、っと今年出たグーグルの研究でしたらえー、っとあすいません 飛, 飛ばしすぎた、えー、とノイズをゼロにするためにはどうすればいいのかっていうと実はもう今はこの量子ビットに対して直接操作してるんですけども、えー、とそうじゃなくて量子誤り訂正っていうのを、えー、と実装すれば、えー、とノイズを減 ら, すあの減らすことができますで量子誤り訂正古典の誤り訂正と、まあ、似たようなもんで古典だったら、えー、とその上調化してあの、まあ、一番 説明しやすいやつだったら、例えば 0, 0, 0, あ0っていう情報を000に増やして並べといたら、例えば1つのビットが反転して010とかになったとしても、まあ、多数決を取れば、元の状態は0だったよねっていう復元をするのが古典の誤り訂正、めっちゃ簡単な例です。両者誤り訂正もそんな感じで上長化して、その両者誤り訂正っていうのができます。で、えーと、そのためにはやっぱり量子ビット数がよりたくさん必要になって、その量子ビット数の意味でのオーバーヘッドもあります。 でえー、と量子で最近のグールの研究ではその量子誤り訂正やったぞっていうあの 5×5 みたいなその格子 の, なのように並べた、えー、とやつで、えー、量子誤り訂正やったぞみたいな研究があるんですけどそこでは結局宇宙船の影響っていうのがあってシールドを頑張っても宇宙船の影響でやっぱりこうあのエラーが入るっていうこともなんか見られていましたね。という感じで、えー、とどんだけシールド頑張っても。 あのエラー自体はなかなか、えー、とゼロにはできないですけど、さらに量子誤り訂正を入れることによって、まあ指数的にエラーを減らすことはできます。ありがとうございます。次で最後の質問とさせていただきたいと思います。はい、量子コンピュータをアプリにはまだ利用できてないようですがそうです、ね、アプリ利用のために障害となっているのは何でしょうか。はい。あます。 アプリの利用としては、えーとまあ、まず先ほど何度か言ったように、誤り、エラーがあるという点ですね、計算結果でやっぱりそのずあの、えー、と理想的な挙動を示さず、その0だったのが1になるみたいなのがちょこちょこあるせいで、あの計算結果が変わっちゃうというのがあります。で、それでさらに、えー、と量子ビット数も全然足りてません。10とか100あ、まあ100あの 100あればいろいろできるんですけど、数十ぐらいしかないデバイスだとやっぱりできることが限り合わていて、例えば10か20両子ビットのデバイスありますって言われても、20両子ビットぐらいだったら、この Mac でシミュレーションできるんですよ。じゃあ Mac でやればいいじゃんってなっちゃうわけで、量子コンピューター実機のアプリとすると、もうちょっとそのビット数がないとそもそも届かないとろたうにこ b です。 そうですね100とか1000とかまで来たら割とあのできること増えてくるっていう感じでいろいろ調べているっていうところですありがとうございましたありがとうございましたそれではトーク終了させていただきます他に追加で質問ある方や直接お話 し, したい方は廊下やオープンスペースでお話しすることができますのでよろしくお願いいたしますそれでは発表ありがとうございましたありがとうございました